皆様ごきげんよう、久めです。キャラクターボイスは、ゆずきゆかりでお届けしています。2023年4月11日、第12回アストルティアクイーン総選挙の大予選会が始まっています。次回こそはユーライザが優勝しなければならないのです。なので、ぜひとも予選は通過してもらわないといけないのですが、大問題が発生した気がします。レクタリスとユーライザで票が分散してしまう懸念がギュンギュンします。 むしろ、レクタリスの方が予選を通過しそうな気さえしてきました。とか言いつつも、終わってみれば、セラフィーとウェブニーが普通に予選通過しそうな可能性が一番高いかもしれません。妖精の国の報酬を全部取り終わりました。あの喧嘩バトルは延々と続けられるので、副引券を無限に排出できない仕様になっているのも理解できる感じです。 でも、メダル10万枚で福引き券1枚とかでもいいから、やり続けられる環境でも良かったかもしれません。そうじゃないと、イベント終盤になると人がいなくなる危険性がありますが、駆け込み需要とかもあるので、心配はないのかもしれません。というわけで、本日の動画は以上で終了です。それでは次回の動画でお会いしましょう。ここまでのご視聴ありがとうございました。